オフィシコ会場にお集まりの皆様こんにちはただいまご紹介に預かりました七福よさこいれん岩井めでたと申します今年のテーマは「笑う」という字で「商売繁盛」お客様に「福と笑い」をお届けいたしますそれではまいります商売繁盛 激しのさにはあるけれど続いたこれたに飽きはし飽きがこないで飽きないよ重 い, い長寿に願掛けて心の三味線はじいてみれば社内安全商売繁盛を笑って跳ねて胸を 播磨山橋でそれは正義見上げた月に思いを馳せる祭り囃子恋しさに君の笑顔に会いたくて。<笑><笑> でめでたかをつくるよさこいオンエアの時間でございますまっちゃんここで一つ皆様にご質問祭りといえば祝い事あなたのこれおめでたい人をお聞かせください我々われ7全力でお祝いさせていただきます行くよ早速いただいたのは憧れの企業に就職決定いいですねもっともっと長年付き合った方と入籍しましたそれは誠におめでたいさあご賞味 Russia! Russia! ありがとうございました。